の時に、大病気で入院された。っていうその病気は、何だったか聞いてもいいですか。あ、いいです。結構私何でもオープンなんで。はい、二十歳にして、はい、なんと卵巣嚢腫で。卵巣一個摘出しました。うん、うんねえ、踊ってほら、当時レオタードよ、レオタード。レオタードなのに、お腹が出てるのよ。<笑>ああ、こうも、もこってしたの。うん なんかね、水ポチャンポチャンって感じでこれは何とか思ってたんだけど、はい、ある日痛くなっちゃって、はい、で、赤十字かに友達と一緒に遊びに行ってて<笑>お腹痛いっつって赤十字行ってそこで検査したら水が溜まってるってことが分かってでもトントントントンともう手術摘出になっちゃって二十歳の時にそれを取るって。 ちょっと分かってるんですよね。多分、うん。でももともと楽天的だから、あら、あ2個あるから<笑>あ、あ、そうかそうかそうかそうか。1個なくてもどうにかなる大丈夫だよってお医者さんに言ってもらえたから、あの、うん、まあ結構すぐ信じる方なので、先生が言ってくれるならきっと大丈夫だと思って。軽い子でよかったよ。うん、<笑> そ, うそうそうそう。本当、もう心配になっちゃうよ。うも友達にうん。 そういうことがあったからこそ、まあ、その後になっちゃうけど、はいね、いろんな人いるしいろんな悩み聞くけどだから大丈夫だよって言ってあげられるのかなと思うからそれ も, もう自分の一緒の中できっといい経験だったんだろうと説得力のある経験を1個、状、う、況、んうん、を乗り越えてっていうところですけれども、うん、私手術したことないですね、やっぱその出産はあるけども、うんうんうんうん、手術っていう経験は私はないので。 を1回したっていうタイミングの時はやっぱりダンスがその時期できないですよね、うん、実際問題 そ, うの、うん、そのダンスができなくなっちゃったっていう時のその気持ちのモチベーションっていうのはどうだったんですかその時期それはねさすがにただ下がりそれだけだって一気に2年間でのめり込んで、ねうん、そうでしょう そ, うその時に、ね、い ろ, いろ うん、経験積んだからあのスタッフさんとかにね声かけていただいてちょ役だけどもうオーディション受けないでもうそれこそ駒劇場年末年始駒劇場のミュージカルとかにお声かけいただいてた、うん、なんだけどそれもうちょっとした「今回ごめんなさい出れません」の一言でもう一切関係が切れちゃううわ、うん、厳しい世界、うんうん<笑><笑> そうでしょう、ね、なんかね、人とのコミュニケーションをこうネットでやってる時代ではないから、そうスマホないもん、LINE ないし、<笑>いやそういうね、流れがあって、就職に、こっから、ね、そう、ね、就職されたということで、うん、でも就職した先が、なんかレコード会社だ、ね、そう、某大手レコード会社だったので、ね、そうなんですかあ、でも音楽のそういう、携われる会社を選んだんですね。うん うんそう ね, <笑>ううね一番の理由はあの学校帰ってた駅に、はい、同じ駅にそのビル見えてたからあ そ, うなんだ、ね、そこに案内書もらいに行ってって、まあ、そ, そんなこと言うと怒られちゃうけどね<笑>会社にねすごいいい環境ですねこれ、うん、東京あるあるなんですかこれは<笑>素敵大阪はあれよやっぱ吉本の芸人さんのそういうな事務所ありますよ、うん、<笑>そんなおしゃれなレコード会社とか聞いたことないわ<笑><笑> おしゃれです ね, ですね、うん、そこに入ってあらそこに就職したものの事務作業とかそういうものばかりじゃなく、うん、ダンスボーカルグループに社外で入りパーティーや各地イベントで活動するって書いてるんですか何し<笑>てたよねアーティスト活動してたんですかじゃあ、ね、えダンスボーカルグループって書いてるよ、うん、あれ<笑>また踊っとるやないか、ねえ<笑> 何かやっぱり昔のやっぱその踊り友達とかに声かけていただいて「ちょっと人足りないんだけど」って言われてもう口パクでいいから<笑>今だから言っちゃうけど「あんた口パクでもいいからとにかく踊って」みたいになって。でなんか 一日一日スキー場オープニングとかなんかシェラトンホテルで企業パーティーとかーえ楽しそう、うん、えなんかいろんなとこ行けるってことそうそうそういろんなとこに野外とかテント会場とかって華やかじゃないですかうんうんうん素敵楽しかった<笑>またじゃあ送る機会を得てというか友達かう ん, お 友, 達んかお友達が誘っていただいて、うんうん、あでも楽しそうなイメージですけどね今のところ20代これ、うん そうねねもうから病気からのあれみたいなすごい楽しそうな対策の経験ですけれども、うん、20代後半、うん、28歳であここできましたね、はい、エアロビクスきました、はい、インストラクター養成コースに入る、はい、現在につながるエアロビクス お, お部屋さんんんのおすすめだったんででかそうなんですよ急に言われたのね急<笑><笑>あれは覚えてないんだけど<笑>で<笑>多分将来のこと考えてあの「エアルミックスの資格取りなさい」って言われたんだけど、えーまあ、自分はダンスがずっと好きだったから「えでもエアルミックスってダンスと違うやん」と思って<笑>なんか分かります、ねうん、違いはちょっとね感じますよね、うんうん、でもまあ素直なんで<笑>まあ言われたから言ってみようかなと思って。 まあね、何にしても楽しそうじゃん<笑>まあ確かにエアロビクスってすっごいはつらつと元気に笑顔で「はい!」ってやってる楽しそうなイメージは明るいイメージがあります確かに、うんうん、アクロバティックな動きもあったりとか、うん、のやつはあれはねでもね、うん、競技エアロビクスだから本当に競技のための人たちなんだけど、うんうんうん、逆にレッスンでのエアロビクスって、うん、やっちゃいけない動きっていうのがすごくいっぱいあるから、うん、競技エアロビクスみたいにバーンって焦げたりしたら「うん、はいそれはドンスです」っ<笑><笑> あまたそっかもちろん別なんだ、うん、そういう競技用みたいなのがあるんだ、うんうん、なるほどなるほどそうそうそう一般の方に向けても教えれるような資格を取ったってことですねそうですあなるほどなるほど以もねもちろんあのお子様がねいらっしゃるんですけれども今お二人ですよね、はいそうですそ 十三歳23歳、うん、なられて娘さんですね2人目が娘さんなんですけれども二十、はい、歳です二十歳になられた、うん、そう私も、ね、そのレッス帰ってた時に、うん、娘さんお会いしたことはあるんですけど、はい、その時ね高校生で<笑>あそうでしたねそうですよねかわいらしいなんか、うん、女, の俺女の子が来てるそのママがねやっぱりいっぱい来るんで「<笑>あれなんか女の子おる?」と思ったら「娘」みたいね<笑><笑>娘か」と思って。 なられてう ん, そうなんです、ね、出産したのが33歳、ねうん、30代前半でお兄ちゃんは、ね、出産されて、うん、でこちらに書いてるのが、えー、その第1子ですよね男の子、うん、お兄ちゃんが、えー、風ばかりで男の子ってでも熱すぐ出すとか風邪ひきやすいとかって結構聞きますよね男の子ってね、うん、で会社を休むことが多くなり思い切って退職したいんですか<笑>退職 そうそうダンスボーカルグループイイから3食したんですかそうそうそうここで育児に入るんだ、うん、でもねそうなんていうのこう家でずっと電話して営業してるのクライアントさんにこれもうどうだろう会社にも迷惑だしなあと思って、はいはい、その息子を妊娠してる時にまたニティビックス やって、えーえーうん、このマタニティービクストの出会いも、自分のこの妊娠の経験から、こうやり始めたと。そうです。一人目育児にですね、奮闘する中、<笑>いよいよ来ました、はい。社団法人日本マタニティーフィットネス協会にて。 マタニティービックスの資格を取得されました。うん、はい。おお。風ばかり引いていた体の弱かったもう23歳になってます。はい。ご長男の<笑>まあおかげ回りというかね。